それではここからは、そのコンピューターのメモリの配置と容量に関して、あの少しテキストへの補足をしていきたいと思います。で、まず、その、これはテキストにも載ってますけれども、その計算機が扱う情報っていうのにはあの、例えば命令とかですね、それからデータっていうのがあるんですけど、まあ、これはあの0と1の状態。あの まあ、実際に電気回路の中ではその0の状態を表す電圧と1の状態を表す電圧というのがありますが、まあ、基本的にはそれを0と1と見なすわけですねで。この0と1のことをビットと呼びましてでビットが N 個集まると N ビットで8ビット集まるとこれを1バイトと呼んでいます。でまあ、メモリ容量の単位なんですけれどもその、まあ、上からですね えっ、ー、と、えー、まああの十の三乗ごとにこう単位がついておりまして、えー、まああの十の三乗、A、ビットだと一キロあ十の乗バイトですね十の三乗バイトだと一キロバイトでそれが十の三乗倍されて一メガバイトさらに十の三乗されて一ギガバイトという形で表されて いるんですけれども実際にはですねこれは2つの異なる意味を持つ場合があることに注意が必要です。一つはこれ例えば1キロバイトを表す際にこれが10進法で10の3乗バイト1000バイトを表す場合っていうのとそれから2の10乗ですね。えー、と1000に近い えー、と2のべきの数で1024バイトのことを1キロバイトというふうにあのいう場合もありますので、まあ、その辺あの必要に応じてあの注意が必要となります。でこの状況に関してはその日清窃盗時と呼ばれるそのメモリ容量の単位でですねその10の3乗と2の10乗をあの分けた表記をすることも最近行われております。 でこちらはその2の10乗バイトのことを1キビバイトというふうに呼びましてその10の3乗バイトとは個別して呼ばれていると、まあ、そういう書き方もありますので、まあ、その辺あの適宜、えー、と見たらあこういう使い方してるんだなというふうに思っていただければと思いますでそれではそのメモリの配置についてですねちょっとあの紹介していきたいと思います えー、とメモリーはですね、まああの、いろいろなあのその文献や技術書なんかでは、まあ、このような形で表現される場合が多いかと思います。だいたいこの1バイト単位でですね、こうあの箱のような形でこう線形に下から上に向かってこう積まれていくという形で、こう計算機のメモリーというのをよく表します。 で, で、この箱を一つ除きにはですね、こ の, あのアドレスというその場所ですね、場所がついておりまして、このアドレスはその0番地、1番地というふうに、あのまず0から始まって、だんだんこう1ずつ上昇していくという形の値を持っております。で、えーと、もしこれ N バイトのメモリーをですね、こう表すとすれば、一番下を0番地として、えーと 一番上は n-1 番ですというふうにこうアドレスをつけて表しますで。それからと、ワードっていう言葉があのしばしばこの分野では出てきますけれども、でこれはあの CPU であの一度に処理するデータ量の単位ですね。まあ、一度にっていう定義もちょっといろいろありますので、ここでは あ, のあまり深くは入りませんけれども、まあ、例えば1回のタイミングで、 どれくらいのデータを出し入れするかとか、そういうものだと思ってください。で、まあ、あとは、ね、CP とメモリーなどの間で、この1回のタイミングで出し入れする、やり取りするデータ量の単位のこともワードというふうに呼びます。最近のパソコンやあの携帯電話のですと、この1ワードがですね、64ビット、8バイトが主流ではないかと思います。で、 このワード単位にしたこのメモリの配置というのもしばしばこうやって図に書くことがありますのでこれも紹介しておきましょう先ほどはその1バイトごとにこう線形に上に積まれていったメモリを表しましたけれどもこのようにそのワード単位で積み上げていく表し方もありますこの場合は1ワードはですねこの左から右に向かって並べていく 1ワードを右から左に向かって並べてで、次のワードをその上の段に並べていくという形でこう並べていくというやり方もあります。でこの場合、えっと、1バイトはあの各々の箱に対応するもので、えっと、1ワードはこの各々の段に対応するものになっています。まあ、あのバイトでメモリを配置したりとか、ワードでメモリを配置したりということで、まあ、いくつかの配置になると。 いうことを知っておいてもらえればと思います。で、ここまで何か質問ありますでしょうか。はい、で、次にとテキストのあの十ページには、あの全勤記法というのがありますけれども。あの、ここについては、あの、今日は扱いません。また後で必要なに応じて、あの導入していきたいと思いますので。まあ、あの、まあ、状況に応じて、えー、ご用紙などしてみてください。 はい、ということで、今回のまとめです。えっと、今回の授業では、コンピューターの基本構成について紹介しました。そして、コンピューターの内部を実際に、えー、実物でですね、紹介しながら、この基本構成について紹介してまいりました。で最後に、このメモリの配置と容量についてですね、えっと、メモリ容量の単位ですとか、えっと 二神接当時といった単位ですとか、それからのバイトやワードの言葉の意味について紹介をしてまいりました。えっと、次回第2回ですけれども、計算機上での数値と数式の表現について進みたいと思います。テキストですと12ページから14ページの内容を扱いますので、まあ、あの必要に応じて予習などしてきてもらえればというふうに思います。 はいえー、とここまで全体同士の身につけられ質問ございますでしょうか。はい、じゃあそれではあの今日の第1回の講義はあのこれで、えー、終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。